行ってきまーす。ます<笑>お代理様とおひな様。よく似た単語の。単語単語なんですかこれ。単語だっけ白い顔。はい、みなさん、こんにちは。いいお湯入ってますか温泉はずきです。はい、と。 今日も登場です。こンちでーすいえいえい。はい、もうすぐひな祭りですね。ひな祭りに別に大した思い出はないんですが、まあ、ひな祭りということで、今日は女の子二人で行った女子旅の動画です。うちなりつちゃんと一緒に行ってきました。はい、行ったのは北温泉さんです。 北温泉結構有名ですよね。北温泉さん。もう名湯で有名です。で北温泉さんはですね、あの、何がすごいって、まず、外にプールがあるんですよ。全部温泉になってるプールがあって、それも有名。で、うち湯には、めっちゃでっかい天狗天狗の顔お面壁3つに天狗がいるんですよ。とにかくでっかい天狗がいるんですよ。で、その天狗がいるので、有名な混浴温泉ですね。なので、こう、結構混浴、行く混浴ターなので、温泉プールも混浴だし、天狗の温泉も混浴だし、両方 もちろん入ってきましたで、結構両方しっかり取ってきたので、全然後編<笑>になるかなってちょっと思うんですけど、ボリューミーなので、しっかり見ていただけたらと思います。結構ね、それ行った時も雪すごくて、駐車場から坂道を下って旅館さんに行くんですけど、その下り道が、もうとにかく凍ってて、下れないんですよ。で、タクシーの運転手さんに縄を薬巻いてもらって、頑張って二人で降りてこうと思ったんですけど、もう滑って転んで、本当に降りられなかったんです ですよで、とから来た人たちと一緒になって「もうイヤー!」とか言いながら降りたんですよでその動画がめちゃくちゃ面白かったんだけど想像が消えちゃって一番面白かったなっていう傑作だった部分がもう丸々ないんですねはいでもそれ以外のとこでもめちゃくちゃ面白いんで是非これを見ていただきたいと思うんですが結構見どころ満載なんですよなのでで結構これも体が張っててそう見てほしいなって思いますはい以上じゃあなにトークいってらっしゃい 私ないけど、これ大丈夫かなこういう状況なので、滑ると思いますちなみに雪が降ってるって知らなかったからこういう靴で来ちゃったタクシーの運転手さんに進んでもらってしかも手、怪我してる<笑> あ, あ, ありがとうございました<笑>ありがとうございました突然だが、温泉プールへ向かうぞ全然動画撮れてなかったショックが隠しきれないんだけど<笑> あ、鍵さっきすごい思いしてこの雪の中歩いてきたんですよ。ね <笑>悪いでしょう<笑>失礼します。ポ<笑>スのところにね温泉があるんですよ。ほら、映ってるかな。ここにこう逃げてこよう。うん、ね。行けるよ。暑かったよって。まず一旦った一旦宇宙に寒いんで来ました。寒いよー。まず温めようか。温めよー。温めよ。ピ<笑>ックと今日で初めて3日目なの、うん。運営から、うん、連絡が来て、厳、う、選、ん、クリエイターに選ばれましたー。 <スリ greed>やばいそれはすごいいいいい、い日だ人ぐらしかなね TikTok の動画ちょっ と, きといたうん、やりた い, やりたい、ね、あったままった、ね、たったねねあか<スリー><リー><リー>い<リー> 一番かるる泳げだだどう う, ちちちちちそうだよはいプールがあって。 お湯がが出てるよーこれっっすすねで 山, 山ツリーみたいいなのがほら、キキキキ行ってきまあうわうわ<笑> こ<笑>の、ね、温泉の中をまず紹介します。 よし頑張れよよ、。しし張れ、怖いいい。い怖いよししつかい、ね、もうか怖いよ怖いいい、い、い、い。かもすすすぐぐ行行く、すぐ行く。い ー, いけいけー。私たちちちっっててる感じ、ょとと。ご見ほゃん ウッチー選手頑張りますめっちゃ頑張ります。<笑><笑><笑>